はいみなさんこんにちはサンリですお久しぶりでございますタイトル通りですね今年のブラックフライデーで購入した商品を紹介していきたいと思いますでは始めましょうはいってことで始めたいと思いますその前にえー、っとですね<笑>もうえー、半年ほど このチャンネルでは動画を上げていませんでした、えっと、たくさんの人がねあのインスタグラムを通してあの動画も出されないですかとかお元気ですかっていう DM いただいたりしましたまあたくさんの人って言っても別に何万人とかじゃないんですけどね<笑>そうそうこの動画をあげなくなった理由っていうのはちょうどですねえー、と半年前ぐらいから かなからじゃないけど、そう、そこら辺前、前前後じゃないな。うんと、あの、最後にあげた動画のトですね、あの、体調を崩したりしたりとか、あと仕事でちょっと忙しかったりとかで、ちょっとあげられなかったっていうのがあるんですけども、もう一つ理由があって、えっと、これはもうインスタグラムで先先、先月先月先月かなえっと、発表をしたんですけども、えっと 今ですねええー、妊娠しています6か月に入りましたはいえっ、ー、と週で言うとえっ、ー、と今日で21週になりますねそれもあってちょっと体調崩したりなどがありましたただただただた だ, ただ<笑>去年ですね、えー、とブララックフライデーに向けて 気をつけたいこととか、なんかそういう動画を去年あげたんですけども、今年もね、何かちょっとあげたかったんですけど、ブラックフライで前に。あのー、そう、あげたかったんだけど、ちょっとあげられなくて、でも、えっ、ー、と、購入品紹介は、えっ、ー、と、まだしてなくて、インスタグラムでも、ちょっとは載せたりしてるんですけども、全部は載せてないので、まあせっかくだから動画で、えー、載せようかなと思っています。で、えっ、ー、と、今年はちょっとね、去年よりも、買う、 箇所通販サイトがちょっと多めですただ、えー、と一個一個のサイトでたくさん買ったではなくてあの欲しいものだけちょこっと、えー、買ったりとか結構ねブラックフライデーはあの、まあ、セールするっていうのももちろんですけども、えー、と送料が無料になることが多いので元々送料無料を扱っている通販サイトもあれば普段だったらいくら以上例えば1000ドル。 1万円ちょっと以上じゃないと送料無料にならないサイトもあるんだけどそういう期間限定でえっ、ー、とまあ、1点からでもフリーショッピングっていうのかなそう送料無料になるサイトもあったのでまあ、ちょこちょこいろんなとこで買ってみましたのでえっ、ー、とスウォッチはまた別撮りしてここに載せるのでもしよかったら見ていってください。あと、えー、とえっ うんと1サイトだけねちょっとねトラブルがありましたなのでえっとちょっと見せられない商品もあるんですけどまだ届いてなくてでその詳細もこの動画でちょっと話していきたいと思います じゃあまずそのトラブルのあったサイトからお話ししていこうと思います。今回このサイトで買ったのは初めてになります。で、えっ、ー、と、もうね、ずっと前から気になっていたし、えっ、ー、と、インスタグラムで仲良くさせていただいている方がもう、えっ、ー、と、すでに利用されていたのと、自分の好きなメイクアップアーティストの方も使っていたので、すごく気になっていたサイトになります。が、えっ、ー、と、それがこちら。 TTDI っていう、えー、とカラコン専門の通販サイトになります。取り扱っている商品に関しては、えー、と中国産のものになっておりますが、 まあ一応ちゃんとしたブランドであって管理されていることを願っています。はい。今のところあの使ってる人で何かトラブルあったよっていうのは特に見ていなかったので特になんかそ う, そういう報告もなかったしまあ使ってみたいなっていうこともあってあとその仲良くさせていただいてる方もあのー、結構ねえっ、ー、とカラコンによってはこうゴロゴロしたりとか 感想がかかったりとか実際に目にトラブルがあったっていう経験の人でこれに関してはこのブランドに関してはそういうことが特になかったよっていうこともおっしゃっていたのでまあ私もちょっと使ってみようかなと思って結構ねインスタグラムでは、えっと、広告売ってる、うん、通販サイトで結構見かけることが多いかもしれませんでえー、っとそうちょっと使ってみたいなって思って 買ってみました<笑>あのね結構ね使ってる人が多いんですよ本当にあの特にそうメイクアップアーティストの方あのインスタグラムで見るような人たちとかあの YouTuber の人でも使ってる人多くて発色がめちゃくちゃいいのがもうすごいもう一目でわかるんですよあの写真を見てると。 カラコンって色々あると思うんですけど、あの、発色いいものと悪いもの、悪いものっていうかあんまり発色しない自然なものもあったりするんですけど、ちょっとね、こう、やっぱり写真にするときは結構こう発色のいいものが欲しくて買いました。で、えー、っと、 あのね、ブラックフライデーを狙ってたんですよ。普段もセールしたりしてるんですけど、やっぱブラックフライデーは特別セールがすごかったです。はい。で、えっ、ー、と、TTDI に関してはちょっとセール始まるのが当日からではなくて1週間前ぐらいからかな多分。そう。えー、それくらい前から始まって、えーと、まあ、当日までずっとって感じで、で、その前も、 ブラックフライデー前にもセールあったりしたんですけど、やっぱり、その、1週間とか当日待つのが一番やっぱりベストですね。ただ、まあ、通販サイトによっては違うんですけども、これに関しては、えっ、ー、と、当日待ってよかったっていう点に関しては、えっ、ー、と、新、うん、と新商品を買うと漏れなく、 えー、もう一つもう1セットのカラコンを、えー、もらえるっていう無料のねあのー、サービスがあってまあ新商品を買えばお好きなカラコン1個無料1セット無料で、えー、もらえるよっていうのがあったのでえっ、ー、とせっかくだから、えー、と新商品を買ってみましたはいでまあそんな感じで、えー、と新商品を、えー、と買ってもともと欲しかったもの 欲しししかったたカラコンをゲットしましたで、えっと、新商品に関しては、えっと、その時はですねそう新商品は定価のままでだけどすで、えっと、にある商品に関しては 50% オフか 40% オフになってましただけどまあ2つゲットできるって思えば、うん、新商品も気になってたしまあ買ってみようってことで買いましたで、えっと、買ったものの スウォッチを見せながらあと色の名前とか詳細も一緒に載せますねで8、えー、色に関してはもうめちゃくちゃ良かったですただ、えー、と新商品の方に関してはちょっ と,、えー、とうーんなんだろうな発色いいんだけど結構自然っていうかなじむ 目の元の目の色になじむっていう感じでしたで他のカラコンに対してはまあ見ての通り発色よくてめちゃくちゃ良かったですでえっ、ー、とはいでえっ、ー、とこんな感じでね今ちょっと箱1個ないんですけど6個のカラコンを買ったっていう感じです1個ちょっと箱が今ないんですけどここにこんな感じで来ましたでえっ、ー、とカラコンの他にも えー、私がね、好きなのはね、カラコンを頼んだときに、あのー、カラコンを入れるケースが一緒に来るのがもう、ね、すごい助かるんですよねで。特にこの TTDI に関しては、こんな感じの入れ物が来ます。で、えっ、ー、と、もちろん、カラコン入れる入れ物と、こういうね、よくあるやつと、 あとね、これも多分皆さん見たことあると思うんですけど、こういう、えっと、挟む。挟むっていうか、そう、挟むやつなんていう名前なのかわかんないけど、こういうやつも来ます。で、これは結構比較的にいろんなところをね、韓国からこン特に結構こういうのを一緒に送ってくれるんですけども、TTDI のこのね、これ。これがめちゃくちゃ使えるんですよ。 あの挟む方もいいんだけどその取り出す時は結構便利なんだけどつける時はねこのやつめちゃくちゃよくてここにカラコンを乗せてでそのままこういう感じであの装着するやつなんですけどこれめちゃくちゃよくてあのそうセットごとに。 ちゃんとついてくるんですよ。もうそれがめちゃくちゃ良かったです。本当に、あのー、今まで使ったことなくて、え、これ大丈夫使えるかなと思ったんだけど、実際使ってみたらめちゃくちゃ良くてやりやすくて、何よりもね、もうなんか指とか、指でつけなくても、あのー、使わなくても、そのやつでつけれるので、もうすっごい良くて、そうそう、一度は体験してみてほしいやつ。 本当に良かったです。ただね、一個ちょっと難点なのが、あの、すでにあった商品に関しては、えっと、箱にね、私こっちに貼っちゃったんですけど、こういう感じの、あの、シールが貼ってあって、で、あの、色の名前が載ってたんですけど、新商品に関してはね、何も貼ってなくて、で、うんと、名前も書いてないし、 そう色の名前もないしモデルの名前もなくてでこっちを見てもわからなくて特に書いてなくて唯一分かったのはこのえっと商品番号えっとそう商品番号っていうか製 品, 製品番号っていうかっていうのがあってまあ、それでわかるぐらいだったんですけどもでもね自分で把握してないとわからなかったただ多分新商品だけそこのミスがあったのかなって感じです で、ここで、えっと、このページでトラブルあったんですけど、そのトラブルに関してお話ししていこうと思います。で、えっと、これはね、システム上のエラーなのかながあって、えっと、トラブルがあったんですけども、えっと、こう、開封していく中で、いちまあ、一番最初に私がするのは海外通販に関しては一番やるんですけど、あの、とりあえず自分が頼んだものを、えっと、 実際にあの頼んだその履歴の画面もちろんあのなんだ請求書とか注文書はついてくるところもあるんだけど TTDI に関しては来なくて来てなくてでえー、っとそうサイトの画面を見ながらあの確認していった時に新商品の方の色がねダブってたんですよ1個。 で、一個、その欲しかった、頼んだはずの色は届いてなかったっていうのがあって、えっと、すぐに、あのー、メールなど、いろんなところ、もうどこ、どこにお問い合わせしたらいいかわからなくて、とりあえずいろんな、Facebook やら、えっと、メールやら、サイト上でのチャットみたいなのもあったし、なんかいろいろあったんだけど、私がね、一番、あ、この、ここだった一番早く、うんと、 対応してくれたなって思ったのが、ttdi のカスタマーサービスセンターの instagram があるんですよ。ここに載せておきます。そこからえっとそう英語で。まあこの経緯を話してまあ、それは翻訳のアプリを使ってなんですけど、英語できないのでえっと注文した。えっと番号と商品届いた商品の写真、えー、この場合はあの？ 商品のその カ, ラーカラーの名前がカラー名が入っているシールがなかったのでちょうどさっき見せたここの裏側の、えっと、番号がわかるように写真を撮ったのとそそうそう向こうからの返事だと、えっと、こちらでは確かにあなたはこのカラーを2つ頼んでますよみたいな返事が来たのでえっと思って自分が見てる画面上でも そうなってないしおかしいなって思ったからスクショしてそれを送ったら、まあ、向こう側システム上のトラブルがあったので今すぐに送りますとのことでえっ、ー、と今<笑>待ってるところですで TTDI に関してはえっ、ー、と追跡番号ありましたけども遅かったです<笑>はいあのー、なんだえっ、ー、と多分一番安い方法の 郵送だったとと思うのでで割と遅かったですたすだまあ2週間3週間ぐらいを見てもらえばいいかなと思います1ヶ月にはならなかったブラックフライデーでもねそうって感じでしたまあそれくらいのトラブルだったのでまあ慌てずにとりあえず連絡取ってみてくださいそして、えー、と説明してえっ、ー、と証拠となるものは全て送ること そうすればまあ大体はちゃん と,、えー、と対応してくれると思いますで、えー、と商品以外に一緒に届いたものがなんかちょっとしたプレゼントみたいなのをくれましたっていうの と,、えー、と あ, あとね説明書あのどういう取扱い書っていうのかな説明書が英語で<笑>届きましたっていうのとあとえっ、ー、とこういったポスターカード的な って感じですねはいあとね、まあ、クリスマスシーズンだからだと思うんですけどもしねこういうのをプレゼントに使いたいならこれどうぞ的な感じなのかわかんないけどそうえっ、ー、とクリスマスカードがついてきました、ね、かわいいクリスマスカードになっています封筒がついていてこんな感じでなんかける感じのものになっていましたあとねなんかちょっとした小物がいろいろケースはえっ、ー、と えー、頼んだ分だけのケースが届きましたのではいそんな感じですで、えー、とあとね<笑>いろいろ届いたの、あのー、こうい う, なんだろうネイルとかに使うようなこういうやつとか<笑>がね4つぐらい届いてこれはねんか多分ランダムでおまけとして送ってくれた感じです あとね、よくわかんないけど、この<笑>、お人形。これかわいい。なんか、なるやつ。こんな感じで。うん。こんなやつとか、これかわいいよね。あとね、ね、これ昔とか結構、昔思い出す、こういう、タトゥーシール。<笑>タトゥーシールも届きました。はい。まあ、使うことないだろうけど、まあ、いつか使うかもしれない。わかんないけど。 とあと一番私嬉しかったのはよくねみんながねこのねえっとブランドを使ってる人であのー、なんか丸い私ステッカーかなと思ってこういうのを持ってなんか写真撮ってる人もいたりしたからなんかステッカーをもらえるのかなと思ったらえっとハンドミラーになっていました。こういうういいのねね結構嬉しいよ、ね、そうそれが 届きましたっていう感じでおまけもついてる感じのえっ、ー、とサイトになっていますもしよかったらですね10オフになるクーポンがありますもしよかったらお使いくださいはいそんな感じでえっ、ー、と多分えっ、ー、とセール品に対してクーポンコードを一緒に併用して使うことはできないので例えば今回のようにえっ、ー、と新商品 買った時に特にセールなってない時に 10% オフを使えたりすることができるクーポンになっています。もしよかったらお使いください。はい、ということで長くなりましたね。なので、このビデオはパート2パート3に分けようかな。はい、そんな感じで、次のえっと注文注文したものを紹介していきます。はいで、次がこちらです。ビューティーディッシュさんで。えー 注文したものになりますビューティーリッシュさんに関してはえっと当日、えー、そう当日に 40% オフだったかな 50% オフかのセールがあったので、えっと、欲しかったものを2点だけ、えー、頼みましたですでにねもう使ってるんですよもうこれは我慢できなくてすでに使っているんですけどもえっとこれはね別になんだろう 最近発売されたものではなくて、あのー、もう結構前にあった、すでにあったもので、うん、と試したことなかったから、ちょっと買いたいなって思ったのが、こちらです。アナスタシアのグロウキットっていうシリーズのハイライトパレットになります。色合いはいろいろあるんですけども、私はシュガーっていうものを選びました。で、えっ、ー、とー、これね、50% オフぐらいになってたと思う。40% オフか。そう。 なんで2000円ちょっとだったかな多分。これがね、もうすっごい綺麗で、もうめちゃくちゃいいんですよ。これ多分見たことある人多いと思うんですけども、これを買ってみました。もうね、すっごいいいです。今日使っているのは、アナスタシアでも、えっと、結構ね、今年話題になった、こちらの、えー、アナスタシアのハイライトなんですけど、あの、これじゃなくて、 そうこ れ, これね今日使ってるのはこれですこれじゃなくてこっちのね普通のハイライトパレットを使ってみたいなと思ってこれがすごい良かったのでまあ、きっといいだろうと思って狙ってたものになりますただこれね本当だったら違うサイトで買おうと思ってたんですけどやっぱりみんなね考えることが一緒なんですよね普段高いもののをやっぱ今の うん、とその時期にゲットしたいっていう方がたくさんいたので、やっぱりね、売り、そう、悩んでるうちに売り切れちゃったっていうのがこれでした。で、えっ、ー、と、たまたまビューティーリッシュさんで、えっ、ー、と、セール始まった時にこちらが、 あえっと、あったので、えっと、これもね、インスタグラムで仲良くさせていただいてる方に、え、今あるよっていう、えっと、情報をいただいて、本当に助かりました。えー、それで、ゲットできた、えっと、ハイライトパレットになります。もう、これはね、もう、ゲットしてよかったと思います。もう、届いた日から、あの、すぐに使うようになって、もう、最近はほとんど、このハイライトパレットを結構、使っています。 はい。そして、えっ、ー、と、ビューティーリッシュさんでもう一点頼んだのがこちらの、これもね、ずっと気になってたやつで、ちょっと一本だけ試してみようと思って買ってみたのが、こちらです。シュガーピルの、えっ、ー、と、リップ、リキッドリップスティックになります。 これね、すっごい気になってたの。あのー、別にこれも特になんか最近出たよっていうわけでもなく、すでにもうあったブランドなんですけども、すごい気になってて、で、あのー、私の好きな、えっ、ー、と、リアリティショーがあるんですけども、えっ、ー、と、ルポールドラグレースだったかな<笑>があるんですけど、そこに出ていた、えっ、ー、と、キムチっていう、えっ、ー、と、方がいるんですけど、 その方も一緒にコラボしてたりとか、えっと、実際にそのリアリティショーに出てたドラァグクイーンの方のえ方々が コ, コラボをしたりしている、えっと、ブランドになりますちなみにね、えっと、去年かな去年キキララとのコラボの、えっと、パレットとリキッドリップスティックを出されているブランドでしたなのでずっと気になっていて そう、どんな感じかなって思って買ってみました。一本だけ買ったんですけど、で、色もここら辺にのせておきます。これね、めちゃくちゃ良かった。ほんと買って良かったって思ったし、もうね、またセールになってたら、あの、買いたい、あの、集めたいって思えた、えっと、リップスティック、リキッドリップスティックでした。もうめちゃくちゃ好きです。付け心地もすっごい軽いし、なんかそんなに別に、 うん、乾燥するような感じもしないし発色がめちゃくちゃ良くてで特にこういう色私大好きなのでもう買って正解でしたちなみにえっとセット売りもしていて、えっと、もし私みたいなこういう感じの色これ使っているものはまた違うんですけどえっとこういう感じのなんだろうなピンクベージュみたいな色とかベージュ系の色が好きな人がいるんであればセット もものもありましたあとえっ、ー、と結構ねビビットカラーなものもあるしいろんなカラーのえっとリキッドリップスティックがありますこれねめちゃくちゃ可愛かったし買ってよかったと思いますえっと公式ページももちろんあるんですけども私はえっと、ビューティリッシュさんで買ってみましたはいそんな感じですちなみにえっとアイシャドウそうアイシャドウだったりとかえっとアイシャドウはね単品のもの が売られていますあとつけまつげも売られているんだけどつけまつげに関しては結構ねあの何、ー、て言うんだろうな派手なものすごいなんだろうな何だろう な, ろうなショーとかに使いそうなものとかそれこそドラッグクイーンの方が好みそうなあのー、つけまわが結構売られていてそうそう。あとあとるののはキキララの あんとコレクションだとパレットがあったりとかアイシャドウパレットもあったかな持ってないかもしれないけどあるかもしれない<笑>そんな感じで一応ビューティーリッシュさんでも買えますはいこんな感じで、えー、とビューティーリッシュさんで買ったブラックフライデーはこの2点になりますはい次では次いきます はい。で、次はですね、この、えっ、ー、と、今年のブラックフライデーで、ね、一番最初に注文したものになります。こういった感じの箱で来ました。えっ、ー、と、前にもね、このブランドから、えっ、ー、と、商品をいただいたことがありまして、実際に、えっ、ー、と、クーポンコードも持っています。で、えっ、ー、と、ただね、それを紹介しているビデオがあるんですけども、ちょっとね、もう、 上、うん、げ底に行ってしまって夏に撮った動画だったんですけどまあもし興味がある方あのやっぱり作ってほしいよっていう方がいればぜひコメント欄に、えー、で教えてくださいえー、とちなみにねここのブランドに関してはもう海外コスメ好きの方にはもう超有名な一応ブラシ メイクブラシで有名なブランドになります。それがシグマになります。シグマでもね、いろんな<笑>ブランドがあるんだけど、ブラシ、メイクブラシになります。一応ね、カメラのレンズのね、シグマっていうブランドもあるんですけど、そっちではなくてメイクブラシです。で、えっ、ー、と、今回はリピート品になります。あのー、そう。えっ、ー、と、いただいた、前にいただいた 商品で自分が気に入って今回は自分で購入したっていう感じですでえっと3点買いましたでこんな感じでうんと来ますはい、えっとシグマで取り扱ってる商品を、えっと、全部全部載っているパンフレットみたいなものが来ますそして開けてみるとこんな感じで商品が入ってます まあ、こういった感じのサンプル。これは、えっと、シグマの、これどっちだろうリキッドの方か。リキッドブラシ、えー、とクレンザが来ます。これサンプル品になります。で、私が買ったのは、こちらです。もね、届いた時に真っ暗で、何もシグマとは書いてなかったから、え、なんだっけこれっていう感じだったんですけど。はい。これを頼みました。これはですね、えっ、ー、と、ブラシを洗う。 クレンザになります。クリーナーになります。で、私はこれをね、シグマさんからいただいた商品の中に入っていて、実際に使ってあ、すごく気に入ったも、ものでした。それまでは、えっと、日本で売っている、例えばダイソーのものだったりとか、えっと、薬局で売ってるものだったりとか、いろんなところの、えっと、クリーナーを使ったことあるんですけども、えっと、自分のブラシ、 で一番悩んでいたのがですねあのー、白い毛のえっとブラシに関してのしえっと洗 い, 洗い上がりそうがあんまり良くなくて結構バサッとしてたりとかでそれでいろいろ試してみたんですよ洗剤にオイル出してみたりとかそう食器を洗う洗剤で洗ってみたりシャンプーで洗ってみたりえっとクリーナー売ってる高生さんだったりとかあとどこだったかな コウゼさんシ、シセイドさんかないろんなところを使ってみても、ちょっとなんか違うなと思って、だけど別にブラシが悪いわけじゃないんですよ。あの、例えばモーフィーの白い、えっ、ー、と、毛のブラシはすっごいレビュー良かったし、みんなマックに入れていいよっていうレビューばっかりだし、結構比較的にみんなお気に入りのブラシの中に入れてるし、なんでだろうって思って、で、まあ、 えー、とちょうどシグマさんからこの商品を頂 い, いて洗ってみたらもうそれが改善されましたもうね今までは何だったんだろうっていうぐらいに本ントこれはもうね嘘をついてますね本当にあのー、もうね毛の質が変わったかっていうぐらいによくなってでやっとうんと このブラシの良さが分かったっていうぐらいにあの改善してくれたものになります。で、これに関しては、先ほどね、えー、とサンプル品が一緒に来るよーって、来たよーっていう話をしたんですけど、えっ、ー、と、リキッドのも、リキッドのものと、えっ、ー、と、フォーム、泡で出るもの、2つあります。私は、フォームの方を使ったことあったので、フォームを選びました。なんとなく、 泡のの方がが持ちがいいのかなと思ったっていうのもあってまあねこれね1個リキッドにすればよかったなって後から思ったんですけどまあでもこれはすごい良かったし、まあ、セール品セール品っていうかセールしてたっていうのもそうですけどあとね、えっと、送料無料いくら買っても送料無料みたいな感じになってたから、あのー、これを買いましたでねこれめちゃくちゃでかくて200ミリ。えっと 入ってますこれはもうねあのー、私の今年のベスコスに入れたいぐらいのコスメじゃないけどそうまあ、ツールをねあのケアするものなので、えー、とそれに入れる。 入れてますすはいベスコスコですこのの今年のもうこれは超おすすめします。で、実際にえっとおすすめして買ってくれた方もいて、もうめちゃくちゃ嬉しくて、で、買ってくれた方もあの満足してくれた方がいたので、本当にそれも嬉しかったです。 なので、もし、シグマを買う、えっと、機会がありましたら、まあ、絶対多分、このサンプルのものもついてくると思うんですけども、もしよかったらですね、こちらも買ってみてください。もうすっごい良かったです。私は、泡のやつを買ったと、あ、買ったんですけども、まあ、リキッドでもいいかなと思います。入ってる成分も一緒だと思うので、泡で出てくるか、リキッドで出てくるか、そんな感じの違いだと思うんですけども、これはめちゃくちゃ良くて、 おすすめです多分定価は 1, 個1本2000円ぐらい20ドルぐらいだったと思うんですけどあのもしセールしてなくてち ょ, っとちょっとでも安く買いたいなって思う方はもしよかったらね私クーポンコードありますもしよかったら使ってくださいセール品以外のものに使えるクーポンになります多分併用できないと思うので、えー、そうすると 10% オフになりますはいここんな感じでこちらを2本 買いましたこれね割とあのー、重いんですよリピート品になりますこれはねもう一本買えばよかったなって思ったものでえっ、ー、とシグマのリキッドペンアイライナーになりますこれですこれもえっ、ー、とシグマさんからプレゼントいただいた時に一緒にいただいたリキッドアイライナーなんですけども もうね、めちゃくちゃ良くて、良すぎて、ずーっと使ってしまって、すぐになくなっちゃったっていう感じで、そう、これはもうね、ほとんど出ないんですけども、もうね、めっちゃいいんですよ。ちょっとね、筆先は、あの、他のものに比べてちょっと太めなんですけども、でも、太いからこそ安定しているので、あまりね、まだ、えっと、アイライナーを描き慣れてない人からしたら安定していて、 あの、使いやすいアイライナーになっていると思います。えっ、ー、と、なんだろうな、他のものに比べるとこっちは結構こう、なんだろうな、フェルト感じゃなくて筆先になっているんですけども、でも、こっちはどっちかっていうとフェルトペンみたいな感じの素材のペン先になっています。そのため、えっ、ー、と結構安定しているので、まあ、ああの、こう、こういう感じで、 あの、書いていくと結構割とまっすぐに描けます。なので、えっ、ー、と、これめちゃくちゃ良くて好きでした。で、私は、えっと、マットな、あ、でも全然まだ出る。<笑>マットなアイライナー、力体アイライナーが好きで、あの、割とね、日本で扱ってるものとか、ま、海外のものももちろんそうなんですけど、あの、照明とか、 うん、と光に当たるとこうギランとするものが多いんですけどこれに関してはあの割とマットでそのままの色っていうか濃いんですよ黒が。でえっ、ー、とこうアイライナーによってはアイシャドウの上からラインを引いた時にこうアイシャドウになじんじゃうものとかがあるんですけどこれに関しては 発色がいいので、あの、アイシャドウに負け、アイシャドウ負けしないっていうか、そう。っていうのがあって、めちゃくちゃ好きでした。はい。なので、リピート、リピートをさせていただきました。こんな感じでめちゃくちゃ黒いです。はい。そう。めっちゃいい。なので、えっ、ー、と、これもリピートして、もう一本買いました。はい。で、こんな感じで、えっ、ー、と、まだまだ、 あるんですけども、えっ、ー、と、ちょっとね、動画長くなってしまうので、今回はこの動画で一旦締めようと思います。で、パート2またあるので、パート2の方が色々、えっ、ー、と、もっともっとものがあるので、えっ、ー、と、ぜひ、えー、パート2の方も見てってください。では、そんな感じで今日のこの動画を終わりたいと思います。 えー、ここまで見てくれてありがとうございました。また、えー、よかったら、えー、また動画見ていってください。パート2をね。そして、えーと、私、インスタグラムも大好きで超ハマっていて、いつもインスタグラムにいます。もしよかったら、インスタグラムフォローをお願いします。はい、そして、まだこのチャンネル登録されていない方、これはね、もう聞いたことあるセリフだと思うんですけども、はい、もしよかったら、登録をお願いします。 そして、えーと、通知ボタンを押していただくとね、あの私結構<笑>、頻繁にあげたりしないけど、頑張って頻繁にあげるようにしたいので、頑張りますけど、もしよかったら通知ボタンを押していただくと、えー、とそう動画を上げるたびに、えー、通知がちゃんと行きますので、もしよかったら通知ボタンもオンにしてください。ではそんな感じで、今日のこの動画を終わりたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。では、またね